みんなが私のことを「妖精と呼ぶ私はそれに答える 「飛べたんだ」「あなたを知ってあなたを知って」 サンデーをこの宇宙にあるのかなあたたかい場所したいああ夢見る場所 お手洗わん 这个永恶的心目